時今日はアカン乾杯いただきます、うんうん、食べたらとっとと眠れます。 すごいよなんか、ね、ローソンでこう塗ってるの知ってる初めて買ってみたんだけど牛のユッケ風とあとマダイのお刺身これも初めて買ったんだけどガパオライスなんかこれは昼間から冷蔵庫に入れて解凍しといた、ね、こっちは今から温めるどんな感じで入ってんのこれ開けてみようあこうなってるんだえー、見て とタレがついてるすごーいやっぱり卵があったらこうできたんだね、うん、ネギはあるよねち ょ, ちょっと見た目がまあいいやこれがこれ絶対これ食べる時は卵の黄身を用意した方がいいと思う次マダイのお刺身ええー、これがこれいいじゃん飲み物は これね。それです よ, よいしょ。それでは今日も乾杯いただきます。はああさっぱりいいね。ちょっとガパオがさすごいいい香りなの。めちゃくちゃいい香り。 うわすごいこんな感じおいしそういただきますえどれから食べようちょっとタイから食べてみよういただきますうんうん私の解凍の仕方が悪かったのかな結構臭みがある感じがするうん 醤油漬けにして焼くわ私はちょっとこれ苦手だったかも醤油漬けにしておいて明日これは焼く酒ビビー入れて生姜入れて漬けにしますよいしょまあ明日もおつまみができたからいいやん<笑><笑>これはどうだろう気になる まだ半解凍ぐらいしかできてないんだけど食べちゃういただきますうんうわ美味しいうんうんうんうんネギかけて正解これ多分卵の黄身ここに乗っけてたらめっちゃ美味しいと思うえこれは大正解ただね高かったよこれ<笑> 700いくらした気がする もう高いと思って俺でずっと買ってなかったんだけどちょっと気になったから買ってみたの美味しいわうんいいねちょっとこっちも食べてみようおすごいね最近の冷凍食品の技術って 見て、卵がさえなんでこんなことできるのすごいよね半熟卵なんだけどすごいね驚いちゃうよ私うんしいうんうん、はああ 今週バタバタでそして来週はおっきい嵐がやってくるのよ今月一忙しい1週間が来週やってくるはずなのだから今戦々恐々としててさ私<音声><音声>けど今日がさ21日なんだけど28日の金曜日まで頑張ったら次の日は 休めるからてかゴールデンウィークは休めるから何の予定も立ててないんだけどまあ多分家で飲んだくれだな、うん、このガッパオライスこの上だけ売ってほしいご飯は私は硬いのが好きだからご飯は自分で炊いたご飯で食べたいフフ<笑>しい今7時半なんだけど 昨日が日付が変わるぐらいのご飯で、今日この時間にご飯を食べれてるのがとっても不思議。嬉しい。はあ、なんで今日ローソンのご飯かって言ったら、うからね、一番遠いコンビニがマイナーなコンビニを除いて、ローソンなの。で、なんか昨日ううどん食べたくて、で、夜やってるとこって中尾だったから、 中尾に行ったのそれの通り道にローソンがあったからシラフで<笑>久しぶりに酔っ払ってない状態でローソンに寄ったの<笑>そしたらあこんなものもあったんだこんなものもあったんだと思ってさらにめちゃくちゃお腹が空いてる状態で行ったからちゃんと厳選しち買ってきたこれ美味しそうじゃない チーズ味のお菓子ってさ、好きあ、ね、ごめん、全然話違うんだけどハッピーターンの梅味出たの知ってる多分期間限定だと思うんだけど梅味好きの人食べてみて美味しかったそう、ちなみにね、それはセブンで見つけたあ、そうそうそう、言い訳しとこう、言い訳 私今日お昼にめっちゃ野菜食べたからねだから野菜ないのなくていいのそううんむしろお昼は野菜しか食べてないからめちゃくちゃお腹減ってたのちょっとさ嫌な話するけど虫の季節になったじゃん村井ママもう私怖くて怖くて 嫌なんだよ、ね、そうそうちょっと虫の話がね苦手な方はこの秒まで飛ばしてください何回かスキップしてうあのね何が嫌だってうちの家玄関から外出たところよくガ が, が止まってんのもうそれが私嫌で。 本当に引っ越しをなんほあの、ね、家の中はめちゃくちゃ気に入ってるし立地も気に入ってるしとっても気に入ってるの。けど虫問題はそれを凌駕するぐらい私の中で大問題なのだから、まあ、今年1年は住むけど次2年ごとにまあ更新だから次更新するかすごい悩んでる。 うんいやだな引っ越しって大っきい出費だからさ本当に嫌なんだよねめんどくさいし、うん、本んに悩み中せっかく引っ越したの気に入ってるのに虫のせいで。 やめよう、嫌な話はやめよう切り替え切り替えはあ、おいしいあそうだ私みんなに聞きたいことあったんだうん、はあ、いい香りこれすごい好き あ, あそうなんかねおいしい ライブ配信って今まで事前告知をしてでちゃんとがっつり飲める日長く飲める日にライブ配信をしてたんですけどそれはそれでやりつつたまに例えば10分とか15分とか短いしかも告知なしのライブをしてもいいっていうのを<笑>それは別にいらないっていうのをちょっと聞きたくて。 コメントでやっぱ長いのだけでいいのか、それともプラスアルファでそうなかったら嬉しいとかなんかちょっとコメントでいただけたら嬉しいです。<笑>今日とか仕事終わって飲もうって決めた時からすーごい眠くて、<笑>なんかね私はなんかあの仕事のスイッチが完全に切れた、あ眠くて。 最近ご飯食べながらご飯って白いご飯とかね白いご飯とおかず食べながらバクバク飲めるようにな っ, ちゃっててやばいんだよねラーメンは締めにしたいんだけどなんか私の中で白いご飯白いご飯はおつまみに変わったんだけどやばいよねそれで最後に締めは欲しいわけよラーメンを食べる日とかもあんのやばいよね気をつけようって思ってる だけどねこれしかないのけど<笑>ねここにも入ってんのここにも<笑>今日は私の取り留めのないこんな話に付き合ってくださいありがとうございます本当<笑>いつもありがとうございますいでは、今日も乾杯 <笑>なんだかんだでこれが美味しいって嫌<笑>なっちゃう。昨日の漬けにしておいたマダイのお刺身焼きました。ちょっと小腹が減ったので晩食前に。ちょっと一杯。 それでは今日も乾杯おい<笑>しいいただきますうんうんうん間違いない<笑>美おいしい